はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、家系ラーメンの回でございます。僕の大好きな家系。 本日訪れるお店はですね、家系でもね、最近めちゃくちゃ有名な、オード屋さん系列のお店なんですけれども、トラ吉屋さんという、僕の自宅からだと、車で30分はかからないぐらいの、かなりね、近い距離にありまして、日常的にですね、食べに来る大好きなラーメン屋さんなんですけれども、これぜひね、皆さんにもね、知ってほしいと思いまして、本日は撮影をお願いして、ちょっとね、ご飯物と合わせて2杯いただこうと思いまして、早速ですね、お店の方に伺って、そのね、僕の 大好きな美味しい家系ラーメンを食べていこうと思いますということでですね例えば店内に入っておりますで、ちょっとねオープニングの方ではラーメン2杯いただくってお話ししたんだけどちょっと先ほどですね店主さんの方からたまに出てる限定がね今日あるということだったので通常のねラーメンとあとは限定を2品ですね合計で3杯のラーメンをいただいていこうと思います ありがとうございますということで例えばですね一杯目にいただきます商品が到着いたしました一杯目がこちらチャーシュー麺の大盛りにほうれん草や海苔味玉をトッピングさせて頂きましたそれではねこちらもいただきますひとまずスープですねこれじゃねめちゃくちゃうまいですよああうまい で骨感とそ こ, こにねキリッとした醤油のうまみこれが加わってね濃厚で甘みもあるんだけど後味キリッとした最高のスープに仕上がってますいやこれがうまいのよちょっとね具材が多くて麺がいけないんで上の具材からいっていきましょうこれねチャーシューでございますうまそう このね、燻製感の強いチャーシューがホントスープに合ううんうまっそしたらこれチャーシューをのっけてと大盛りにした麺はこんな感じとこの麺がねめちゃくちゃうまいんですよ うんうん、うん、うん、このねスープがしっかり染み込んだ麺言葉がいらないぐらいうまいでこの辺りでちょっとね僕の好きな組み合わせのりとほうれん草でスープをひたひたにしてこの組み合わせがねめっちゃんこ う, うまいっすわ うん、これに勝るものはない<笑>うまっで今回のねラーメンにはこちらまかない飯もね注文しておりますのでこれとね合わせて食べていきましょうこれをこうしてうん 説明したい気持ちはやまやまなんだけど好きなラーメンがうますぎて止まらない<笑>、うんはいはい、ーんでこのスープなんだけどね醤油感、肉感、骨感肉骨 全部強いのでもちろん味変が合うということで卓上にございますこちらのラーメン胡椒を入れてね味変をしていきたいと思います。 元々ね、スープ自体にはパンチがあるんだけど胡椒の辛みとか香りが加わってスパイスがね、1個加わることでまたね、別のパンチが加わるんで食べてる途中に、ね、加えるとものすごく美味しいです。皆ささんもね、お楽しみください、うん またな海苔とほうれん草だけじゃなくて燻製チャーシューこれをこうやってあえてもうまいんですよ<笑>うんやっぱりね家系っていうこんだけね濃厚でうまいラーメンにはいろんなねトッピングをしてもベースのね美味しいをそのままに自分好みのカスタマイズができるのでこれもいい点だと思うんですよ基本的に僕自身は家系に行くと普通でいただくことが多いんですよいわゆるやーめとか 濃いめとか脂多めとかそういったのもチョイスできるんだけど全くせずにまずはね普通を食べてみてそこからね自分のカスタマイズを探すことをおすすめいたしますうん、うんうん、そしたらこちらが最後の具材でございます あーうまっ<笑>そしたらただいまですね1杯目にいただきましたチャーシュー麺の大盛り完成させていただきましたお疲れさまでしたということでただいまですね2杯目が到着いたしました2杯目にいただきますのがこちら限定というか不定期で販売しているみたいなんですが油そばということ で, でしかも油そばといえばもちろんねこちらの白ご飯も用意させていただきましたんでこちらもね早速いただきますで一気にこれ具材混ぜていきましょうよっうわー うわ<笑>もうこれうまいねまこの麺がさ返しに染まった姿これ完全に反則ですねででこちらもいただきます う, ーんうん、ま 脂そばなので味はね濃い目ではあるんですけど見た目以上にまろやかなんですよかつねこのネギとかフライドオニオンとか香ばしさ爽やかさも相まってうまいうまっこっちはさっきのラーメンと違って並盛りなんで一瞬でなくなっちゃいそうちょっとライスいっちゃいますか あうまっこれちょっとのりっとこ<笑>れをこういう感じでね<笑>うまそう なんか久々に味変しなくても完成してる油そば食ってるやっぱりうまいなんー<笑><笑>そしたらこの辺りで味変しなくてももちろん美味しいんだけどこちらのマヨネーズをかけてさらにねガッツリとした一杯にしていきたいと思いますおうわ唐辛子で辛みも加えちゃいましょうか いやこれ100点の組み合わせなんじゃないの絶対うまいでしょちょっと見てこれやばくない<笑>うーんうまっうーんそしたらこのもですねこちらのラーメンこんな感じで麺は完食いたしましたのでこちらの残ったねライスをドボンと。 普通に麺を食べてると間違いなく具材が残るんで絶対このシメライス合うと思うこれですよ、はい、これ追い飯必須だわ<笑>絶対みんなした方がいいようん ということでイムですね2杯目も完食させていただきましたまたおちそうしましたということでですねただい3杯目到着したんですけどびっくりするものが登場いたしましたこちらでございますチャーシューが丸々1本載っております別のスープはね同じだと思うんですけれどもお肉が増えることで脂とかねお肉感とか味も変化すると思うんでこちらも普通のラーメンと食べ比べてみましょういただきます もちろんね、スーパーうまいですよ。で、このチャーシュー、皆さん見てください。チャーシュー、厚さがすごい。これがまるまる一本ですからね。いただきます。うんうまっ。っ<笑>普段の燻製チャーシューとは違って、ムッチーとした肉感がしっかりあるタイプのチャーシューで、脂身がプリプリしてうまい。 めちゃくちゃゃくうまいんだけど肉が乗りすぎて麺に届かない<笑>家でこれ食べながら飲みたいね結構ね食べ進めてるつもりだけどまだねこの厚切りのチャーシューが7枚ございます。<笑><笑> そしたらやっとですねこちらチャーシュー最後でございます<笑>、うん、じゃ あ, あとはねもう通常のラーメンだけですのでこれ食べていきましょう 本当さトラクチャーさんのすごいところは撮影が始まって40分以上フェースはね同じこの家系ラーメン食べ続けてるんですけど全然ね最後まで飽きが来ないのよね何回も来るぐらい癖になる美味しいラーメンなんですよありがとうんうん やっぱり家系はね食後の水がうまい。 とということで本日はですね唐吉屋さんで美味しい僕の大好きなラーメン計です、ね、3枚食べいてまいりましたこちらのお店は人気店で外待ち も,、ね、もしっかりするんですがやっぱりね開店が早いので並びがあってもすぐ食べられます是非ね気になった方はこちらの唐吉屋さんで僕の大好きなねこの美味しい家系ラーメン是非食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画がどうと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですねサブチャンネルの方でも活動を行っておりますので是非ねそちらも概要欄からチェックしてみてください では次の動画でまたお会いしましょう。じゃあ、ね